あそこを出てとりあえず創業大学っていうところの工学部で、まあ、4年間ちょっと勉強をしてですねちょっと就職先はちょっと名古屋に行こうかなとか思ってたんですけど、まあ、ちょっと狭き門っていうところでちょっと失敗しましてあの市内の方でまたちょっと鉄工場の。 検査官をまあ3年間ほどちょっとい働いてましたあとはまあその後伊藤商子で働くようになって今現在ですね2年3年目です今今現状は4人であの経営をしてますで営業が3人、まあ、社長を含めて3人で コピー機の販売とあとは文具関連の卸を行ってまあ昔から取引があるお客さんのところにあの営業したりとかしてます義理の弟がいるんですけどそっちが先に就職したんですね、はい、伊藤将司の方に<笑>でまあ伊藤将司もうちの社長とか結構年がいってる人ばっかりだったんで、はい ゆくゆくはもうずっと辞めようかっていう話になってたんですけどまあ義理の弟が入ってきて働き始めたんでじゃあ ま, あまだ続けないといけないなっていうので、まあ、それで自分がまあ長男なんでちょっとやってみらんかっていう話があってそれでじ ゃ, じゃあちょっとやってみようかなと思ってですねやっぱり伊藤 言われるとやっぱ嬉しいです、ね。はいまあ、身内経営にはなるんで、まあ言いたいことを言えるっていうところはありますね。やっぱ り, やっぱりあのー、今までが自分ががその別の組織で働いてたんで、まあ、鉄工所の時は縦社会みたいなのが結構職人気質の人とかも多かったんでですね。 そういうところでは隔たりが結構あったのかなと今はたまに思いますそういうそういうのがなくまあ言いたいことを言えるっていうのです、ね、営業営業っていうので自分がまあ口下手なとこもあるんでできるのかなっていうのはありましたね最初は人人間相手の商売なのでそういうところでは不安は 親しみやすい人柄の人とかも結構多いんで、ですねやっぱそういうところはあそこ特有かなというのはあります、うん、最初は、うん。やっぱ昔からお世話になっているお客さんとかはそうです、ね、じいろいろアドバイス逆にもらったりとかもう説教ではないんですけど。うん こういう時はこういうふうにせんといかんよとかですね、えー、やっぱそういうとこいろいろ勉強させてもらってますね今はあのやっぱイベントごととかがあった時には全部一応出てあの手伝いとかはやってますねやっぱり一人一人としゃべっていくとやっぱりまあそうでもない かなすぐ打ち解けあったりとかもできるしです、ね、いろんな人が働いてるあ参加してるっていうことなんで一応まあいろんな考え方とかやり方が身につくかなというのはありますねちょっと営業をしやすくなってるかなっていうのもたまにありますあが 多いと思うんで、まあ、何でも接客業とか営業でもあまり考えずにやっていったらいいんじゃないかなといううに思いますまあそうですねちょっと不安になる時は案ずるが産むが安しいとい、ね、考えるより行動した方が早い時もありますので。 ずつですどうしてその言葉になったんですかえー、っとまあその鉄工場時代の時もやっぱりあの仕事終わりに資格の勉強とかしてたとか時期もあったんでそういうのもやっぱり積み重ねで難しい資格とかも取れたと思ってますでやっぱそういうのは今の仕事でも やっぱりお客さんと最初は仲良くなるっていうところから少しずつ商談にな実っていけばな